と書いて調布ですぜひ歌詞にも注目してお楽しみくださいはい皆さんこんにちは東京都調布市から参りましたいろはです、えー、今日はこれでチームの演武最後ということで、えー、今まで踊ってきて、えー、いただいた皆さんのチームの思いを、えー、集めまして私たち最後に頑張りたいと思います えー、人数もちょっと少ないチームですのでぜひ皆さんの力を、えー、お借りしたいと思います私たちの合言葉笑顔元気思いやり羽ばたけいろはという言葉があるんですけどもぜひ皆さんと一緒にやっていただければと思います私がばの羽ばたけと言ったらぜひいろはと皆さん声を大きく出していただきたいと思いますのでお願いしますそれではいってみましょう せーの、笑顔、元気、思いやり羽ばたけいろ は, ーいろはーありがとう